皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆづきゆかりでお届けしています。11月21日。3連休真っ只中ですね。皆さん、GoTo アストルティアを満喫されていますか画面ではルーレットを回しております。これは私にとっての意地みたいなもので、ルーレット1万回称号を取るまでやめられまんなのです。ちなみに、ルーレット100回称号を取ったのが、2013年12月7日で、 全開証拠を取ったのが2015年5月24日でした。900回回すのに1年5ヶ月かかってました。というわけで、ルーレット1万回回すのに何時間かかるかを検証しようというのが今回の目的です。1ゲームにかかる時間をどうやって計測するかですが、スピンスタートの盲モモンを基準にしたいと思います。この動画が始まって6秒くらいのところで最初の盲モモンが出ましたので、次の盲モモンが出てくるまでの時間を計りたいと思います。 あと15秒くらいですね。10秒前。5、4、3、2、1、0。はい、だいたい1分15秒くらいですね。多少の誤差は無視することにして、1ゲーム75秒で計算していきたいと思います。 1ゲーム75秒を1万回なので75万秒ですね60で割って1万2500分さらに60で割って 208.33 時間208時間ちょっと怖くなってきましたありえないです怖いです怖いです怖いですそういえばカジノが実装されてから1年くらい経った頃にルーレット1万回称号をつけている人を見かけたので思わず何時間ルーレットやっていたんですかって聞いたことがありました その人は、よくわからないと答えてましたが、今にして思うと、あの人、ボット使ってたんじゃないかなーって。嘘です嘘ですボットとか嘘ですスロットボットならともかくルーレットボットとか聞いたことないですそこまでして欲しがる証拠じゃないですしそもそもルーレットなんかで稼げるわけないんだからボット使う意味ないです。5本。まああれですね。1万回まで、あと何回かわからないってのが精神的にきついですが、半分の5000回くらいは過ぎているんじゃないかなと希望を持ち つ, つ、